キングピス。4月5日の放送会は、平野潮と高橋山が登場し、お弁当料理研究家野上由か子先生指導のもと、お弁当のメニューを考えるのが大変という悩みをお弁当アレンジ対決で解決した。平野と高橋が呼び出されたのは、東京都港区にあるホテル、コインラット東京の大広間。対決するにあたり、平野は、初お弁当。 作り、です。作るくらいなら買っちゃう、とお弁当を作るのは今回が初めてなんだとか。一方、高校時代に自分で作ってたの、という高橋は、昨年この番組で9月にお弁当の方程式も学んでおり、対決前から一歩リード。今回、先生から学んだのは一つのメニューだけを使い回すアレンジ弁当。 ここでアレンジの極意となる MKM とは得クイズが出されると平野は M、ま、た, たく間に K、クッキング、M、マスターと回答し VTR を見ていたスタジオは爆笑。正解は M、混ぜる、K、絡める、M、マーク だったのだが、この方法を使うだけで、同じ唐揚げでも、海苔唐揚げや、ナッツ唐揚げ、チキン南蛮風や、ヤンニョムチキン風になるなど、様々なメニューに変身するという。すると、高橋も、うち、卵焼きに、お漬物やカニカマ入ってた、と思い出したよう。そして平野も、ブロッコリーは一つ美味しいの知ってる。あれを入れるのよ、あれ。塩昆布。 あとごま油、と、早速アイデアが浮かんできたようだ。そして対決を前に高橋は、もう僕の頭の中にはイメージできてます。平野に勝つところまで見えてます。と、自信満々。これに平野は、いい心意気じゃん。俺は、ぶれまくってる。と弱気な態度だったのだが、制限時間30分の勝負が、いざ始まると、宣言通りブロッコリーのあえ物を始め、 唐揚げに梅大葉かつお節を絡めたものなどを手際よくお弁当箱に詰めていき、残り8分を残し完成。今年1月に放送された、お茶葉消費すべ、で学んだ緑茶ふりかけも自作していた。一方の高橋も、 唐揚げを酢豚風に仕上げ、チャーハンやカニカマえり卵焼きなどを作り、以前のお弁当企画で習った彩りはバッチリだったものの、時間が足りずに、人参は生々しい、とコメント。そして高橋の生々しい人参が原点となり、野上先生の判定によって平野が勝利。高橋は、言わなきゃよかった。超悔しい、と残念がって言ったのだった。 そんな中、お弁当料理対決の合間に、顔が好きって言われると半信半疑になっちゃう。やっぱり中身。とい味深に口にしていた、平夜。高橋から何の話と、言われお弁当の味重視で。